はい、じゃあ、ここで自己紹介お願いします。はい、本日アシスタントを務めさせていただきます、野梨と申します。どうぞよろしくお願いいたします。<笑>じゃあ、この後の曲紹介も、次<笑>の団体祭の紹介もよろしくお願いします。はい、かしこまりました。<笑>では、続いての演舞は、 鶴岡市横島の武将連の皆さんですお願いしますお願いしますこんにちは地元鶴岡市大塚町からやってまいりました武将連といいますよろしくお願いします<笑>、えー、私たちのこのチームは えー、と大塚町に住んでるメンバーが中心となって活動しているよさこいチームであります結成というのはどこから計算したらいいかわかんないんですけども平成17年地元大塚町のよさこいサークルというサークルから始まった団体になりますそこでいろいろなイベントに出たいというメンバーがこの5年くらい前に集まって ま、してそこで『少年』というチーム名を抱え県内外さまざまなイベントに参加させていただいております今回久しぶりの演舞ということで普段とちょっと違った感じの演舞を見せようかなと思いました私たちはあのオリジナル曲を3つ持ってるんですけどもいずれもその3つの曲を今日その歌を歌ってくださってるてて てる、ね、さんがやってまいりました普段と違う雰囲気で演舞できると思いますのでどうかお楽しみよろしくお願いします 少年の皆さんありがとうございました。生歌の迫力すごい